皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月12日、新しい1週間の始まりですので、まずはエピソード依頼帳のチェックから始めます。破壊編最後の敵がありますね。報酬も報酬なので、1回くらいは挑戦してみますか。全職業レベル120になったので、真相の迷宮の行き先が変更になります。すなわち、ゴールド稼ぎになります。 でも、ここのボスって仲間呼びをしてくるので、地味に面倒だったりするんですよね。開幕で剣士の盾を使ってくるので、それを消せる剣者か魔剣士かという話になります。今回は魔剣士でやりましたが、事故る可能性を考えたら剣者がいいのかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。